おはようございます。ラスカルでございます。本日はあの人気店、サラゼンさんにお邪魔いたしました。以前からお世話になっている博多デブちゃんのカイさんとご一緒に伺わせていただき、普段は撮影と NG ですが、特別に貸し切りの状態で撮影をさせていただきました。見るからに絶品な濃厚つけ麺をその他トッピングや一品物とで最高に味わって参りましたので、本編の動画をお楽しみください。 まず入店の前には店内に入ってからの流れを丁寧に説明していただいてからの入店となり料亭のような雰囲気も相まりこの時点でテンションが爆上がり中でございます皆様本日は大変お暑い中いたいただきまして誠にありがとうございます入っすすていただきます、はい、いからはこのようにおすすめのつけ麺の食べ方を説明いただきます 動画で公開する内容はここまでとさせていただきますが手順によりうまみの感じ方も変わるので来店した際にはこちらの食べ方をぜひ試してみてくださいあおいし い, あ甘い。甘いですね 麺とつけ割りがとうございます<笑>うわーめとうございて。 <笑>いい顔してますね。うーん、やっぱ麺だけでもずっと食えますね。<笑> 何回も言いままますすすすかかか回目ででけどど感動してた<笑><笑>、うんねうんね、っちゃっていいですかどうぞ、ま、だいちなですか、ま、だ<笑>いやもう麺が美味しすぎてまだ今漬けてなくて。<笑> 2回目なななのでうわ、うん、あめち ゃ, くちゃうまいい言葉が出てこないじゃないですかそうっすね。<笑><笑> もちろんつけ汁を見てもいわゆる豚魚のお店とは比べ物にならないぐらい濃度が入ってるのも分かったんですけど豚と魚介のバランスとか、まあ、武しのバランスとか何よりもあのスープの分のわざとこしすぎないようなザラつきも残しつつ上に振ってあるこの粉末のこの水分量の違いでザラつきもこの口の中で変わってくるのでアクセントがすごい入れた瞬間に面白いなっていうこれぐらい残さないとこの麺に負けちゃうんでしょ味というよりりも食感とか舌触りが めちゃめちゃ美味しいです。うん。とにかく、めっちゃうまいです<笑>。細かいことはいいんですけども、めっちゃうまいです。<笑><笑> 美味しい<笑>集中すぎてあのフルトッピング頼んだんですけど全然こここうばっかり行ってくる<笑>いただいちゃいます シュウマイだ。あったかいうちに。 うん、無言じゃないですか。<笑><笑>貸し切りで喋ってオッケーで出るのに喋る余裕がないというかもうん。うわ、ん、う。うま、んうんうん、<笑>こう見えてこう見えて量増えない。 うん、スーパーでお願いします、はい、いたいてもう、うん、ますぎいあっすいません。 お疲、えーうん<笑><笑><笑>ね、<笑>れさまです。